皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年5月6日。1 6000枚以上あった福引券を、ようやく全部消化できました。100枚程度残すのがマイルールなので、これでひとまず終了です。在庫が4桁になったらまた消化します。おかげでゴールドが3000万くらい増えた気がしますが、このゴールドで究極邪教主催コインを買いまくるので、あとはリーネさんの期限次第です。 究極エビルプレイストにはどういう構成で行こうかと考えていました。仲間検索を見る限り眠りと転びの耐勢は必須みたいですね。プレスもあった方が良さそうですがレンジャーを入れるなら関係なくなりそうです。それよりも呪文耐性の方が重要なんでしょうか。これもガーディアンを入れれば関係なくなりそうな気もします。そうなると、あとはパラディンを入れることにして自分は僧侶で行けばいいかなというのがとりあえずの結論です。 そんな感じで2枚持ち寄りで参加してきました。ここに2個のラストチョーカーがあります。リーネさん、本当によろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。